テレビアニメかぐや様はこくらせたい天才たちの恋愛頭脳戦のウェブラジオ令和最初の国クレイディオパワードバイシノミヤグループテレビアニメかぐや様はこらせたい天才たちの恋愛頭脳戦はいシノミヤかぐや役小川葵です はい藤原原千佳役の小原好美ですこの番組はテレビアニメ「かぐやさまはこくらせたい」の最新情報をお届けするとともに番組オリジナルの企画もお届けするラジオ番組となっておりますはいはいよさあえここじゃん ですよね、そう配信日がそうですねガチャンってった何おさあっあっん、っ<笑>あっあっまま<笑>あっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっああっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあ 顔面パイする？すごい、すごいね、いすごいありがとう。そのお歌も嬉しいよ。<笑>すごい、いいですね。ありがとうございます。めでたい日に配信で嬉しいです。すなかなかないです ね, ね。ありがたや。いいですね、ココちゃんはじゃあおいくつになったの？ええー、今日で二十七になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあなんか。 言っとこう、なんか二十七歳の抱負みたいなやつ。<笑>雑<談の><笑>言っ二十七歳、いや正直、まあ二十七とは言っても。うんうん っっっぽくないいでしょなるわててやってるから私<笑>そうだねそうだから正直ねなんか実感がわかなくてうんうんただ27っていう年齢は私の母がすごく憧れてたうんうん26の時から 26? 26? 若い時から27になるのがずっと夢っていうか憧れてたらしくて理由を聞いたらなんか。 まあ子供でもないし、うん、大人すぎてるわけでもないから、うん、っていう風に思ってたらしくて実際になってどうだったって、うんうん、その時聞いたら、うん、何にも変わんないって言われて<笑>、うん、何にも変わってないんだけど<笑>でもこうやってねお祝いしてもらえるのは嬉しいねいいですねありがとうございま す, いいす、ね、ありがとうございますもう<笑>優しいみんなありがとうじゃ平成最後の違う<笑>もうどうした平成戻りたい 戻たくないこれそのまま流しましょう出てくない戻たくない音いける音いけいけいける音いけいける音いける音いける音いけー音いける音いける音いける音いける音いけるける音いける音いける音いける音いける音いける音いける音いけ まずは番組に届いているメールをご紹介します、うん、作品の感想私たちへの質問また関係のない質問でも何でも構いませんはい、送ってくださいはい。では、えー、こちらおはがきですねペンネームオガオンとキヨピーさんからいただきましたありがとうございますありがとう、えー、初答 ですおありがとう あ, ありがとうございますえー小さん小原さんこんにちサッポーこんにちサッポーえかぐやさまのアニメとこのラジオからお二人のファンになりましたありがとうございますありがとうございますアニメが終わり早3ヶ月かぐやさま不足で生まれて初めてイベントに応募し見事公開録音に登壇しましたやェえー、かぐやさま熱はまだまだ冷めませんはいつくばってでも参加しますのでよろしくお願いします <笑>さてさて、えー、第23回の配信日である、えー、6月28日は、何の日かご存知でしょうか<笑>そうです。藤原千佳役の小原好美さんのお誕生日ですおめでとうございます<笑>ありがとう、えー、ありがとうみんな<笑>えー、なんとあ僕も同じ6月28日が誕生日です嬉しいおめでとう お, おめでとうえー、他にも、かぐやと会長が相合 い, いがさしているシーンは僕の母校のすぐそばですマジかあ へえ何かと、この作品とはご縁があり嬉しかったです。これからも応援していきますので、ラジオも2期もよろしくお願いします !PS! お渡し会外れたら、その日は、川越に行ってきます。汚い字ですみません。タンプレ付きですおーあ、あありがとうございますあー、ちょっと待って。ひまわりが好きだからかな。ひまわり畑のおはがきが。ああ、いいじゃないありがとう 続きました、はい、おめでとうございます。ペンネーム、えーえー、白黒キャメルさんからいただきました。ありがとうございます。古賀さん、小原さん、お疲れ様です。お疲れ様です。小原さん、誕生日おめでとうございます。<笑>えー<笑>えー、新しい一年が素晴らしいものとなりますように、はいえー、これからも、かぐや様藤原、 国レイディオをよろしくお願いします。はい、えー、小原さんがこれから国宝級のご活躍をされることを願って、先日行った博物館で買った刀のポストカードで送ります。国レイディオにとってはもう UR 級の活躍だと思いますという刀のハガキです。なるほど。ありがとうございます。そしてもう一つもう一つ来ました<笑>えー、ラジオネーム数学さんから ありがとうございます。ありがとう。ココちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。いろんな声で表現してくれるココちゃんをこれからも応援しています。ありがとう。あ、そして、あ、ゴーちゃん、裏に楽譜あります。<笑> Happy birthday to you!Happy birthday to you!Happy birthday dear my friend!Happy birthday to you! イェーイ素敵な楽譜がついておりますよ。ありがとうま<笑> えー、ンネーム、えー、タンカニケルさんから頂きました。ありがとうございます。がえー、小賀さん、小原さん、こんにちは。こんにちは。そして、小原さん、誕生日おめでとうございます。小原さありがとうござい私も やっぱいるんだね、うんえー、この私の単価ニッケルというペンネームの由来も6月28日から取ったものなのですへ元素番号6の炭素と元素番号28のニッケルから取ったものなのです、うん、体に気をつけて一年間頑張ってください PS みもりさん誕生日おめでとうございますみもりさんおめでとうございますみもりさんも6月28日です<笑>はいというお誕生日メールがめちゃめちゃきます。 ありがとう素敵素敵。ありがとうね高6にも来てくれるし。ありがとうね。なんか、あの、私を応援してくださる方で何人か、うんうん、あの、この今読んでくださった中にもいたんですが、うんうん、あの、誕生日が一緒って方がすごい多くて、おうそうそ う, だからそうだ、ね、お互い素敵な一年にしましょうって言ってくれる人が多くてね、いいねうんうん、嬉しいです。あとは、あの、オガオンと、 キピーさん、はいはい、でいいのかなこ、うん、の方あの何、ー、だか登録が当たった、ね、ということなんですが、ね、でなんかすごいみたいだね登録外れちゃったんですっていう人もなんかいたみたいでなんかだからあ の, あのぜひアニプレックスさんぜひあの家具屋のイベントをお願いしますっていうのが来ていまして<笑>あっさ です<笑>バツではないのであのんんで考えてくださるかもしれませんま、はい、んまたお会いできるの楽しみにしていますよますありがとうございますありがとうあお<笑>、はいはいえー、ちゃん私がキュンとする告白ゼリフを送ってください、はい、シチュエーションは設定は自由ですはい。ぜひ送ってください、はい、来ましたねはい では行きます、はい、ペンネームふつおたさんからいただきましたありがとう行きます行くよねえ好きって十回言って好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き私も<雷><笑>いやいいなこれいないないないないないいないいな ごめんね全リスナーのが賀いの大ファンの方<笑>今ぜひ私に憑依していただきた い, い, い<笑>私もって言った時に真っすぐ目を見て言ってくれる<笑>これずるくないへえー、言われてみたいわいいねえこれいいのここちゃんバージョンはいいんですかこれ<笑>これここちゃんバージョンはいいんですか<笑><笑>いいよ<笑>ここいいよ3ういほうどいいよ<笑>誕生日だからさなあ根気のあ <笑>ねえねね好きって十回言って好き好き好き好き好き好き好き好き好き好 き, 好 き, 好き私も<笑> あ, ありがとうございますはい次行きましょ う, う<笑>はい次行きましょう<笑>力の限り輝くのだよチカッとチカッとチカとチカ